さんこんにちは。こんにちはとみちゃん。たかさん今日はしみなたけしさんの動画を見てはい国の研究事業や医療関係のことをやられている方が他県から TWF にいらっしゃっていますのでよろしくお願いいたします。ともちゃんその後ろにいらっしゃる方、はい、そうです。さんですあどうもはじめましてこんにちはたけしです。たけさんこんにちは。ちははようこそまた私を抱いてください。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。はい。 たけしさん以前、国の研究事業の協力をやられていたんですよね。不思議なたけし。うん、その国ね、あの、今から。二十年ぐらい前かな、はい。確か。うん。その頃、ちょっと声かかってやらさせ ま, ました。はい。はい。不思議なたけしさんを見て、医学では不可能なことをやられていますよね。うん 薬を使わない器具も使わないで改善できますよね。白岩さんの運動ニューロン病の件。パーキンソン病ジストニアの件で、なぜそのような病気が改善できるんでしょうかというお問い合わせです。よろしくお願いいたします。あ、じゃあ、自分のやってことやらさせていただきます。あの。医療の皆さんは、あの、悪いところを直そうとするじゃないですか。 うん。なもんであの？うん、どこを直せばいいんだろうって？ちょ悪いところ探してそれを直そうとしてると思います。俺の場合はね違うんですよね。うん、多分俺にしか分かってないものがありまして、見えているものがうん。これが付いちゃってるからダメなんだっていうのに、僕の場合はあの頭使わないで目だけでわかるんです。 うん、それで、あの、またあの、動画である、私の家は武士軍団って言い出すか。あのたちでみんなこうやってね、うん、お耐ながらやるんですね。だから、緑の先生たちは直そうとしてます私の場合は取るだけです。ここの魚、もう目で見て手で掴みますから、それで、また痛いのは、うん、自分たちが取って身がうだけだから、 やっぱそれなりに何か原因がある。もちろん、パーキンソン運動、ニ乳運動、あと、あと、なんだけど、あの、なだっけ、ともちゃん。は、なんだっけ、あの、スパライゾン。ジストニアです。ジストニアか。うーん。何か原因がある。まあ。うん。まあ、だいたいみんな筋肉に問題があるっていうふうに捉えるかもしれない。 いやそうじゃん俺はねなんかね障害物があると思ってますうーんよく肩こりとかまたちょっと話しとんですけどね肩こりとか首の痛みとかあるんだけどうーん肩こりなんかこれ何か重たいものがついてるかなと思ってますうーん多分お互、ね、見てるものは誰も理解できないです、うん、だけどその人は答えが出ればいいじゃないです か, だから、あのー 私も医学と同じように全てがうまくいくっていうわけじゃないんですよ。うん、まあ私のベストメンバーがいないと、うん、やっぱり医学の世界もそうじゃないですか大事な私もオペやってもらったけど、はい、あの看護師さんたちとか全てが育ってないと、はいうん、やっぱり進行しないじゃないですか。はい、私もね、あの 心臓オペやってもらって、あのー、まあ、最初にオペしたいすごい楽しさでいてくれたんですよね。はい、それで、あのー、すごくよくしてもらった、助かって今助かってますけど、私の場合もこの竹志軍団っていう人がね、みんなこう揃わないとね、やっぱ、何もかも思うといかないんです。まあ、結局、見てるとこが違うと思います うん、治そうっていうのは医学さんです、はい、俺は取ろうと思ってやってるだけです取ったものをお払いするじゃなくて取ったものを自分たちにつけちゃうそうすれば大丈夫って勝手な音がねはみ出して自己流でやってますな、はいうんだかんだ言ってあの本人にうーん本人から痛みとか本人の笑顔 心の安心感出れば一番いいじゃないですか。また私の場合はね、相手がね、あのー、土地を放棄しなければ、まあ医学と一緒です。患者さんが土地を放棄しなければ、先生は最後までやってくれますよね。うん。でもね、私も医学には定期的に行ってます。で私の場合も、相手が土地を放棄しなければ、うーん、あのー、 最後に付き合ってやらせてもらって、絡む結果出るって、頑張ります。うん、ただしね、私一人しかいないんですね。うん、でもこの一年で、やっぱり彼の ね, ね、二つに。あのー。笑い声。うん、尽くしてきてもらいました。またあの、こんな私ですけど、見た目はこんなです、すみません。<笑> こまた私の日常見て、はい、あのなんちゅうかなあの土台いいように土台に使ってください。 何かしらの役に立つと思います。はい、よろしくお願いいたします。すみません、今日はわざわざありがとうございました、はい。ありがとうございました。また私のこのやってるティラウスの会動物愛護団体でもまた見てください。はい、わかりました。私, 私はいずれねこのティラウスの動物で、はい、あのな動物テラピーだっけ？はい。うん、これをね今まではやってますけどこれから本格的にやらしてもらおうかと思ってます。はい。はい。 本当にあの特に小さい子はね、はい、うん動物さんと触れ合うと、はい、無邪気になります、はい、そうするとね邪気がなくなって、はい、うんたくさん笑うと思います、はい、それも私いろいろ研究っていうか見て考えてやってますから是非、はい、ここを利用してみてくださいはいわかりましたこんな私でしたけど一応もう20年ぐらい前からいろんなことやらせてもらってます、はいはい ありがとうね、またよろしくお願いいたします。はい